それでは時間になりましたので、清水川さんをディスコードの拍手でお迎えください。お願いします、はい、では、えっと、発表を始めさせていただきます。よろしくお願いします。たくさんの拍手ありがとうございます。はい、では、えっと、ウェブアプリを並行開発する際のマイグレーション戦略ということで、えっと、発表させていただきます。ところで、このディスコードのここはどうやって消すんですかね。 めちゃくちゃなってる気がする。まあいいな。はい。進めます。はい、はい。えっと、まず自己紹介です。シミカです。えっと、プリシープラウド取締り会社アーキテクトです。えー、B プラウドは自宅開発とか、自社サービスとか、バイソン研修などを行っている会社です。連日トレーサリーというと3つ目のサービスを、えっと、ベータリリース、ベータリリースさせていただきました。あとは、えっと、一般社団法人 p y コ o n j p アソシエーション会計理事をやっております。 パイコン JP のエンジンイベント、これですね。今日のパイコン JP ですけども、の見守りであるとか、Python Bootcamp の主催などを行っております。この後、私も17時からの、えっと、一般社団法人の公開ミーティングの方で参加していただく予定です。またスピンクス、オープンソースのドキュメンテーションツール、スピンクスのコミュニターですが、ね、現在休業中です。よろしくお願いします。チピット翻訳した書籍ですが、えっと、数えてみると、10冊目ということで、 えっと、先日、エキスパートパイソンプログラミング改定3版のえとリリースが2021年7月30日に行われました。今もう10月ですので、3か月弱前ぐらいですかね。はい。ということで、どうぞよろしくお願いします。このトークで紹介することは、えー、ウェブアプリの開発中に起こるマイグレーションの競合を避けるにはどうすればよいか、複数のブランチに同じテーブルのカラムを追加して使いたい場合、えー、スキーマ変更が競合する場合、ブランチのマーチに競合してしまって解決に苦労することがあります。 ということで、えー、とこのトークでは実際の開発現場で発生していくつかの事例をもとにトラブルを避けるためのブランチ運動とリリース戦略について紹介していきます。はい、えっ、ー、と、アジェンダ。えっ、ー、と、こんな感じで説明していきます。マイグレーションってそもそも何ら、えー、どんなトラブルがあったの、えー、どんな競合パターンがあるの、えー、スキーマ変更に先行流すって何に、新規スキーマの変更運動。で、最後まとめ参考資料ということで紹介していきたいと思います。まずはデータベースのマイグレーション機能。 えっと、このセッション自体は入門セッションではないんですけれども、えー、一応この辺から押さえていきたいと思います。駆け足マークつけてあります。Web、えー、アプリとデータベースの関係。えー、ほとんど Web アプリ背後にデータベースがあります。い、えー、けてる EC サイトがあってもインターネット越しに裏にはどっかのサーバーがあって Web アプリがあってデータベースがある。えー、データ保存するに必ずデータベースが必要になります。えー、s q l によるスキーマ定義の変更っていうのを データを格納するためにはこの必要があります。SQL、ス e ラ q チャード l a n ランゲージですが、えー、そういう文法の言語を使って DDL、データディフィニションランゲージって呼ばれるサブセットを使って、クリエイトとかドロップとかオルターとかですね、っていうもので、えっと、データベースの定義をします。こんな下にあるような例です。で、えっと、まあ、私もと難しくて SQL、何言語だこれみたいな感じで、全然一貫性もないしよくわからんみたいな感じで。 覚えるのが大変苦手だったんですけども、ウェブ開発者になって、だいぶアトになってから覚えました。JangoRM による作成変更。えっ、ー、と、これは SQL ではなくて Jango の ORM を使ってテーブルの定義、モデルの定義と呼ばれるものを行って、えー、そこにデータを格納できるようにするという書き方です。で Python ならまあ何とか読めるよというところで、えー、さらに、えっと、こんなコマンドを実行すると、データベースにテーブルが作成されるし、 なんか SQL 知らなくても大丈夫なんじゃねみたいな気持ちでやっていた感じです。で、えっと、ORM とマイグレーションなんですけども、えっと、Python でテーブル定義をかけるだけでなくて、えっと、Python で書いてモデル変更すれば DB も変更できるし、他の人が変更した内容もコマンド一つ、さっきのマイグレート、えー、コマンドですね、で反映できるし、データベースの種類、ポスグレなのか、MySQL なのか、SQLite なのか、えっ、ー、と、オラクルなのか、オラクルはどうなのか、ないな。はい、みたいな感じで禁じなくても使うことができます。 でどんな s ー l が実行されているのかも当然確認することができるまとまと、Web、えー、アプリの改正になくてはならない d b 規定管理機能になります。これが、えー、と ORM でオーディオを提供することということと、とととマイグレーション管理機能になります。えっ、ー、と、ちょっとベースを Jango で紹介していますけれども、s q l アル m ミの場合は Alembic っていうライブラリがあって、それでマイグレーション管理ができます。<笑>はい、マイグレーションの種類。えっ、ー、と、先ほど d d l って言いましたが、それをか、えっ、ー、と、 スキーママイグレーションと呼びまますすすテーーーブルル構造を変更するディテールを発行します今マイグレーションの例としては、こんな感じでテーブルにカラムが増える場合ですねで。データマイグレーション、えー、とカラム増やしただけだと入力値が入っているだけなので、データマイグレーションもしましょうということで、えー、とデータモディフィケーションランゲージと呼ばれる、まあ、アップデート文とかですね、SQL、セレクトとかアップデートとかを使って、えー、このように年齢をはめていきます。 こんな感じで、スキーマ変更をした後にデータ変更を行うことでセットで使うことが多いのはデータマイグレーションです。はい。ということで、マイグレーションの基本なんですけども、これはさらっと、えっと、マイグレーションファイル、一、えっと、つのマイグレーションの中にスキーママイグレーションとデータベース、データマイグレーションを入れることもできるんですが、これは分けた方がいいです。でマイグレーションはロールバックも実装した方がいいです。この話だけでも結構長くなるので、興味のある方は、えっと、実装プログラマーの どうお好きな方というところを読んでもらえればと思うんですが、水板をウェブで公開してますので、ちょっと検索してみてもらえればと思います、はい。で、実際の開発現場で発生したトラブル事例です。事例1、開発中にスキーマ変更が競合します。あるあるなんですけども、並行開発しているときにテーブル追加とか変更が各ブランチで行われたりします。 ブランチ A で空ラムのデータ型を変更して、ブランチ B でター削除をするとかですね。ま あ, あ、のこの順番であの実行されると、データ型を変更しただけのつもりで、空ムが消えてるびっくりみたいな、後でマジしたことに起こるんですけど、まあ、大体テスト書いてるんで、それは気づくんですが、まあ、次のパターン、競合2では、それぞれ各ブランチで同じテーブルを作成していて、それぞれスキーマが微妙に違っているみたいな、ロールズだったり、ロールだったり、なんかディスクリプションがついてたりとか。 言ったことが起きたりします。コミュニケーションの問題なのかというと、えっと、そんなわけでもなく、これはどうしたらいいんだろうな、みたいな感じの問題なんですけども、こういうこともあります。あとは意図的な競合。これでブランチ開発してて、えっと、このテーブルこっちでもう作ってるよみたいに気づいたときにどうするか。じゃあ、とりあえずコピーして入れちゃいましょうみたいな感じで、両方のブランチに同じテーブルのモデル定義のコピーを入れて、まあ、どっちでも使えるようにしちゃうっていう。 とりあえず対策みたいな感じで、意図的に競合するのは分かってるけども、やっちゃう。みたいなこともあります。一例に、マイグレーションエラー、えっと、本番環境には予想外のデータがあります。えっと、データマイグレーションをやるときに、えっと、フォーリンキーの先がないとか、パスが指すファイルがない、S3 のパスとか入っていることがあるんですけども、そういうのはないとか。検証環境では、さらにあの開発バージョン、開発中のバージョンで生成された不整合のデータとかもあり得るので、中途半端なデータがあって、 データマイグレーションがうまくいかないとかいうことはありますで。開発環境、手元の開発環境なんかはさらに試行錯誤の塊なので、いらないテーブルが残ってたりとか、テーブル名が微妙に違っているとか、みたいなことはよくよくあります。はい。で、えー、事例3、マイグレーションのエラーからの二次再現、この辺からちょっと重いですけれども。 えっと、先ほどロールバックは実装しましょうみたいにちらっとだけ言いましたけど、ロールバック実装してなくて、リリース後にエラーが起きたんでロールバックしましょうって言った時にロールバックするテンションがないので泣きながらやるとか、あとは一つのマイグレーションファイルの中でいろいろ変えすぎていて、えっと、マイグレーションってこれジャンゴにしろアレンミクチが同じなんですけど、えっと、マイグレーションファイル単位で1、えっと、マイグレーションというセットになっているので、それを何度か やったりなん、戻したりとかできるんですけど、その途中で失敗したものは、戻せたり戻せなかったり、いろいろだったりします。なので、途中で失敗した場合に、マイグレーションの前提になるテーブル状態が次起こす と,、えっと、再実行して適用することもロールバックもできなくなるという二次災害が発生したりします。ということで、えっと、手動で、こういった時にどうするかというと、手動でデータやスキーマを元に戻すことになる、みたいなことがあります。まあ、私が経験したのは検証環境でしたけれども、 結構大量のデータがあって、まあ、どうなってんだこれみたいな感じに泣きながらやりましたが、本番じゃなくてよかったねっていうぐらいの話でした。次いきます。事例4。えっ、ー、と、長時間のマイグレーション。現今本番環境のデータ件数が大きすぎる場合なんですけども、カラム追加に時間がかかります。量子コ d デビでは別追加、共通に比例するので、フルターテーブルを実行するとなんか、コンソールから返ってこないとか、まあ、マイグレーションファイルで実行した場合は、 えっと、コマンドが無音になっているように見えるみたいな感じで、ずっと時間が、時間だけが経過している、えーっと。どのぐらいの件数なのかというと、例えば1分のマイグレーションっていうものだとしても、データ量的に1分で終わるデマイグレーションとしてもあの、例えばマルチテナント、複数のテナントが一緒に入っているサービスとかだと、600テナントあればそれだけで1分かける600なので600分、60分かける十分十10時間ですね。はい、10時間帰ってきませんみたいなことになったりします。 で、えっと、結果に、データマイグレーションに時間がかかる。えっと、スキームマイグレーションはできました。その後、データマイグレーションを入れますって言ったときに、ものすごい件数のデータが入ってた場合に、行動の処理は行数に人で比例するので、例えば1時間の保守時間でリリースしますとか言ったときに、軽々とその時間をオーバーしていくと。まあ、や, やれることとしてはあの、とりあえず進捗状況をログに出すっていう、マイグレーション処理中にちゃんとログ出しましょうって話なんですけども。 えっと、内部ではポスグレの場合、行の更新で行数分のインサート・デリート・インデックシングが行われたりとか、いうことが起きていたりするので、結構デ ィ, スクのえディスクもメモリも食いますみたいな感じのことが裏で行ったりしています。はい、えー、と事例後、スキーマ変更が多システムに影響、えーと。システム内では完結してるんですけど、例えばユーザーズアドレスからアドレスイズ・ロケーションにデータを移動しました。こんな感じです。 住所を直接ユーザー持ってたのが、ユーザーに1対 N で持たせたくなったので、テーブル買いましたって言ったときに、出荷システムが実はユーザーを見てて、それで参照エラーになるよね、どうするみたいな感じで、まあ、当然このぐらいの規模になってくると、他のシステムと連携してタイミング合わせるとか、いろいろ相談はしてるんですけども、リリースタイミング合わせると結構大変なんですね。なんかそのリリース、向こう待ちのために、こっちはちょっと実装準備のまんまなんか、 行動をフリーズしたまんまなら、新しいリリースできるとか、まあ、自リリース順番を変えるとかも大変だし、えこういうのって多システム、他チームの場合には当たり前に発生していきます。はい、ということで、いろんな事例見てきましたけれども、えー、とじゃあ避けられないよ、今日そういうスキーマ変更の競合パターンえ、最初の紹介しましたけど、それは避けられないのかというところを見ていきたいと思います。<笑>まずは、えっと 競合はいつ発生するのかということで、1人でも競合はします。いつ共謀するかというと、ブランチ作成したときですね。えっと、近代的な開発ではブランチ、Git を使ってブランチ作って開発するというのは当たり前のことになっていて、1人開発で1ブランチなんでって言っていただいまあ大丈夫なんですけども、実装している途中でち ょ, っとちょっと別の機能をささっとリリースしたくなりましたみたいな感じで、えっと、作っちゃった場合に、そこで競合のかん、えっと、原因になったりしていきます。 で、と大抵はこのくらいだ。1人だったら2平ス程度なんでなんとかなるんですけれども、まあまあ1人なら大丈夫とも言い切れないいうことですかね。で、複数人チームではえっと常に競合していきます。えっと、ブランチ作成したらまあ競合しますっていうくらい競合します。各ブランチでスキーマを変更して、型を変えて、えー、削除してみたいな、さっきちょっと調べて紹介しましたけど、こういうことが起きると、まあ、あのスキーマ変更のマイペレーションの マージ機能っていうのはあるんですけど、論理的にマージできても、えっと、パピリできっていうのかな。えっと、ジャンゴ的にはマージがちゃんとうまくい、スキマ変更のマージがちゃんとうまくいっても、それリリースちゃだめでしょみたいな。なんかせっかく使うつもりで型変更したりに削除してどうすんねんみたいな形になったりするので、えっと、こういうのはちゃんと追っかける必要があったりします。追っかける必要があるんですけども、ブランチのマージ位置に競合っていうのを事前に分かるかというと、 多くの機能が並行開発されていると事前に把握しきれないとか、で多くのとか事前にとかどのぐらいっていうと、1週間ぐらい経つともだいぶなんか大変な状況になっていることがあったりします。なので言うと開発期間が長い1週間、長くないじゃんみたいな感じですけども、実際には1週間4並列で開発していると大変なことになっていたりというのは裏で起きたりします。次受入れ待ち行列問題。 えっと、ブランチで並行開発すると、各機能に依存関係がないです。なので、えっと、普通に考えると、機能、シンプルな機能単位で受け入れをしてもらって、えー、それが大丈夫だったらリリースしましょうっていう感じになりたいです。なりたいんですけども、受け入れ確認の環境が大体1つだったりするんですね。で複数システムが絡んだりとか、インフラチームが絡んだりすると、環境をじゃあ機能数分作ってくれっていうのは無理 な, く無理な話なので、 えっ、ー、と、受け入れ環境はだいたい一つしかない。で、確認待ちのために、機能 ABC でやって、機能 B の修正版、機能 A の修正版とかで、どんどん溜まっていくわけなんですけども、で、開発機、会社的には、あの、じゃあ、機能 C のリリースするので、1時間ぐらいしたら受け入れ確認お願いしますって感じで話をして、えー、じゃあ、続き明日見ますね。もう出かけちゃうんで、みたいな感じで、なんか、受け入れ待ち行列が一向に解消されないみたいなことが起きてくるので、 どうしてもあの、機能 ABC まとめて確認したいですって話が出てきます。そこで、えっと、受け入れブランチっていうのを作って、こんな絵ですね。えっと、ブランチ、機能 ABC の開発からそれぞれ受け入れブランチに、えっと、ライトブルーのところにマージしていって、そこで受け入れ確認を行うっていうやり方です。で、こんな感じのアクセプタンスブランチにマージをかけていって、えっと、 見るわけけですけども当然、えっと、競合は発生するので、モデル変更の競合が発生するので、えっと、そのアクセプタンスブランチ上でマージ修正を行ったりします。で、機能の修正がフィードバックもらって発生したら、当然、開発のメインの、えっと、主のブランチでやり直して、またアクセプタンスにマージをかけるとか、ということを行っているわけですけども、えっと、なんか、機能 B の実装の 修正で機能 C の DB 操作にエラーが起きるみたいな影響ができたときにどっちのブランチで直そうかそれぞれ単体だと問題ないんだけどとりあえず受け入れブランチ上で直すかみたいな話になったりしますで、DB マイグレーションでエラーが起きて、えー、追跡に1日かかってみたいなことが毎週起きるともうつらいわみたいな受け入れブランチ捨てたいわみたいな感じの話になってきます はい。ということで、受け入れブランチは、えっと、避けられないんですが、競合の創屈になります。ということで、えっと、競合を、そもそも競合を受けないように解決したいですということで、スキーマ変更の先行リリースということを行ったりします。えっと、スキーマ変更の先行、えー、マージンをします。スキーマ変更が発生したら、メインから専用ブランチを作成して変更して、えー、先行してメインにマージします。どういうことかというと、 えっと、開発ブランチ、ライトブルーンのところから、機能が1個できたら、まあ当然マージしますと。機能2が作成されている途中で、あ、モデル変更が必要だなと思ったら、メインからブランチ切り直して、デベロップじゃないですよ。メインからです。メインから切り直して、メインにマージかけます。それをデベロップにマージして、それをフィーチャー2に持ってきて、やっとこれでモデル1の変更が使えるねっていう感じで使っていきます。 これをやると、えっと、モデル1の変更が、フィーチャー1でもフィーチャー2でもデベロップでも使える状況に早期になるので、後でマージしたときに競合ってことは起きません。アクセプサンスブランチでも同意です。で、えー、メインブランチにマージしたスキーマ変更はリリースされます。リリースされるので、えっと、スキーマ変更を溜め込まずに済む。まあ、結局メインに溜まっててリリースのときいっぺんにガーッと出ていったら、それはそれで怖いんですが、リリースされる方が安心っていう考え方ですね。 で、えっと、リリース時のコストリスクを分散させることができます。デメリットとしては、えっと、ちょっとした文言修正のリリースをしようと思ったら、実はあの、メインブランチにスキーマ変更が入ってて、あ、リリースされたっていう、実際に経験したんですけども、文言変更をリリースかけたら、DV マイグレーションが始まって待たされた。びっくりみたいな感じのことが起きます。で、えっと、課題。データ移動を伴うスキーマ変更。 カラム追加程度だったら先行リリースの影響はほぼありません。データ変更を伴うスキマ変更は事故が起きやすいです。データマイグレーションで問題が起きる場合に備えて、リリース手順やロールバック手順を用意しておきます。でこれはの先行リリースとかに関係なく、えっと、データ移動を伴うスキマ変更は常にこの問題が伴うわけなんですけども、先行リリースに挑戦すると、先行リリースって機能のリリースではないので、なんか問題があったらロールバックしましょうって当然起きるわけですね。 でえっと、ということは、ロールバックの可能性は先行リリースした分だけ多く発生するというふうに考えて、えー、その前提で動いておく必要があります。なので、さっきの文言変更でリリースしたら、DD マイグレーションのエラーが起きましたとか、まあ、泣くに泣けないわけですけども、えっとまあ、そういったときにも戻す手順というのはしっかり持っておくということが必要です。ということで、データ移動とものスキーマ変更をどうリリースするかというところの話に移っていきます。 えー、とデータ移動を伴うマイグレーション。例えばえ、ユーザーアドレスをアドレスイズテーブルに移動しましょうといった時っときに、スキーマ変更、アドレステーブルを追加します。データ変更で、アドレステーブルのロケーションのところ、まあ、この場合だと行全部ですね。えっと、ユーザーのアドレスのデータを引っ越します。でえっとドロップアドレスで、ドロップユーザーテーブルのアドレスでえっといらなくなったからも落とします。 これで、えっと、アプリはリードライトとも新アドレスイーズテーブルを見ます。ってことで、えっと、こんな風にマイグレーションを書いてガッとリリースするってことはあるかなと思います。<笑>はい。で、えっと、リリースすると思うんですが、えっと、ここで問題になるのはロールバックの手順を考えたりするときに問題が気づくことになるんですけども、例えばリリース後に致命的なバッグが起きました。今すぐリリースの前に状態に戻してくださいってなったときに、 えじゃあ、えっと、ユーザーのアドレスイズテーブルにアドレスカラムを戻して、あれ、塗る許可だっけ、うん、とりあえず塗る許可でいいよとか、みたいな感じで、塗る不許可に戻せないので、感じで足してでで、で、データ戻さなきゃって言った時に、あ、なんかアドレスイズにもう、なんか、清水川さん、秋田県と東京と両方でアドレス入れちゃってるんだけど、どうすんのこれど、どうしようみたいな感じで戻すのが、データマイグレーションを戻せないとか、 じゃあ最後、アドレスイズテーブルドロップします、と殺したときに、清水川さんのアドレスはヌるのまま終わりましたみたいな感じで戻せませんっていうこともあったりします。ということで、多重度の変更、データ形式の変更があると逆データマイレーョンが不可能な場合もあります。ということで、新旧スキーマの並行運用をどう安全にしていくかという話にまた今度は移っていきます。新規スキーマの並行運用を 安全にするためには、まずスキーマ変更、先ほどとほぼ一緒なんですが、えっと、コード、動のところで、リリースをまず2回に分けるんですねで。リリースを2回に分けて、えっと、1回、このユーザーアドレッシーズテーブル作って、データを持たせた上で、両方の旧テーブルと新テーブル、両方にデータを書き込みを行うようにして、維持しておきますで。もしこの状態で、えっと、 アドレスなんか戻さなきゃってなったときにロールバックしますって言ったときには、アドレステーブルを落とすだけで基本的にはスキーマワンのロールバックとユーザーズのロールバックは不要になっています。で、データが複数入ってた場合、どうするの問題は、両方に書き込みを行うって仕様を考えた時点で解決しているので、アドレステーブルを落として大丈夫っていう前提のもとを落とします。これで、えっと、データベース上、データマイグレーションの逆データマイグレーションはいらない。 という状態で、ロールバックすることができました、はいでえーっとまあ、こんな感じで新規の両方のカラムを持たせて運用するわけですけども、メリットとしては、ロールバックが必要でも逆でデータマイグレーシが不要、切り替え漏れがあっても致命的なエラーにならない、なぜなら元のテーブルにまだちゃんと書いてるからですね。で安定動作を数週間確認してから9カラムを削除、今回旧テーブルにカラム化すた ですで外部システム連携の移行期間を持てます。横に書いてますので、古い方を参照してても、じゃあ、えっと、なんだっけ、発送の方のシステムの方でアドレス参照、全部切り替わったら、じゃあ、ドロップしますねっていうリリースができます。デメリットとしては、この期間中、ずっと新旧の行動を二重面テする必要があります、はい。というところが、えっと、平行運用のポイント1でした。 で通過課題があります、えー、とリリース1回目で、えっと、新カラム追加、今回はアドレシーテーブルでしたが、えー、追加しました。アプリは新規両方にデータ確認を新カラムを参照しました。そのためにはデータマイグレーションが必要で、えっと、マイグレーションエラーの可能性がまだあります。また、えっと、マイグレーションに数時間以上かかる可能性もまだ残っています。そしてリリース2、旧カラムへのデータ 格,、えっと、格納コードを削除。 ということを、えっと、安定したらやるわけですけども、9カラム参照が残っているとシステムエラーが発生する可能性があります。はい。ということで、えっと、トラブル事例でちょっと紹介した伏線がまだ回収できてないので、もうちょっと進んでいきたいと思います。はい。えっと、北原さんとスラックじゃないな、ツイッターでチャットやってたときに、えっと、こういう話があったので、これそのままちょっと資料に持ってこさせていただきました。えっと、北原さん、 サーモさんの例では、新カラムを追加リリースして、新旧両方を突っ込むアプリを別途またリリースして、まだ旧カラムを参照していて、必要であればデータマイグレーション実施、新カラムの参照アプリをリリース、旧カラムデータを突っ込むアプリをリリース、しばらくしてから旧カラムを参照リリース、6ステップあります。ちょっと、えっと、もうちょっと詳しく見ていきたいと思います、えー。新カラム追加リリース。カラム追加だけでコード変えてないので、当然影響がありません。新旧両方を突っ込むアプリをリリースで、参照は旧カラムなので、 新しいカラムにデータを書くだけで参照は全部古い方なので、新しいカラムをまた参照するというので、当然影響がありません。で、リリース3。必要であればデータマイグレーションを実行します。これは、あの、新カラムを誰もまだ参照してないので、リリース時間外に行っても大丈夫です。で、新カラム参照アプリをリリースします。ここまで来てやっと切り替えですね。参照の切り替えを行いますが、もし不具合があっても、これまで、えっと、旧カラムへの書き込みをずっとやって参照してきてた。 安定しているものっていうのは分かっているので、リースさんに戻すことは簡単に行います。データベースマイグレーションも必要ありません。アプリだけです。で、Q カラムにデータを突っ込まないリリース後は、えっと、アプリが Q カラムへの書き込みをやめます。ここで、えっと、Q カラム参照しているシステムがあった、残ってたとしても、新しいデータないんだけどみたいな感じで気づくことができる。まあ、システム、カラムがなくなったという事故よりは全然まだ安心みたいな感じですかね。 で、えっと、それで数ヶ月だって何もないならば何も問題ないでしょって言って、Q からも削除します。はい、もうちょっと詳しく細かく絵をつけて見ていきたいと思います。はい、リリース1、アドレステーブルを追加しました。リードライトはまだ前の方を見てます。えー、っと、リリース2、新旧両方に突っ込むアプリをリリースします。新データだけが新しいテーブルに書き込まれていて、既存の Q データは別に何もしてないので、新テーブルには入ってません。 この状態で参照は古い方です。次、リリース3、えー、とデータマイグレーション。あこれ、書き換えて、間違ってますね。データマイグレーションを行います。データマイグレーションをするので、えっと、古いデータ、123の ID のものが入ってきます。ここでもまだ参照は古い方を見ています。これは時間外に行っても、リリース時間外に行っても何の問題もありません。でリリース4、ここまで来て、えっと、新からの参照アプリをリリースします。 でここで不具合があっても1個前に戻すことができます。ここでリードユーザーズを見てたのが、アドレスゼミるようになるってことですね。はい。ということで、とここでの大きい解決した課題は、データマイグレーションを時間外に行っていいっていうところです。まあまあ、時間がかかってものんびりやることができます。はい。で新旧スキーマの変更運用のリリース後、旧カラムにデータをつかまないアプリをリリースします。 えー、ここで旧カラム、9かユーザーズのアドレステーブルにはデータが入ってこなくなるわけですけれども、まあ、ここで何か問題があれば、大体は外部システムだと思いますけれども、えー、と消えていきますと。検出することができますで。しばらく経って何もなければ、9カラム削除リリースをしましょうということで、いらないテーブルのカラム等を消していくということをやります。数ヶ月待つんですけれども、数ヶ月何もないなら問題ないでしょうということが言えるわけですね。 はい。ということで、えっと、外部システムの何もかも含めて全部解決できましたというのがこの運用方法でした。最後、えっと、スキーマ変更の先行リリースでびっくりっていう話がありましたけれども、それの伏線を回収したいと思います。リリースに何が含まれるかどうやって伝えるかっていうところです。えっと、チェンジログを書きましょうって話なんですけども、えっと、チェンジログ導入前には、えっと、チェンジログ今日の本番リリース1行バグー正だけだからです、 すぐ終わるなぁ、みたいな感じで何がリリースされるか、ちょっと分からんみたいな状態で作業することがありました。で、えっと、でもそれだと怖いので、マスターに何がマージされているか、あ、メインって書きたかった。メインに何がマージされているかを、えっと、知る、調査とかしながらやるわけですけども、まあ、結局、前回のリリースのタグと差分を取ったりすると、すごい差分があって、なんかマイグレーションが入ってて、で、リリースして、みたいな感じで、 ドキドキしながらやって失敗するともう目も当てられないとい感じですけども、えっ、ー、と、リース担当者が隙間変更に気づかないと事故の原因になったりします。じゃあ、チェンジログ書きましょうということで、簡単な方法としては、チェンジログ .rest ファイル、まあ MD でもいいんですけど、次のリース機能とか、リースのための手順なんかを書いていきます。 で、これ、いつ書くかっていうと、ブランチ、トピックブランチ作って、その開発をしているところで、えー、書いていくわけですけれども、実際には、とそういうことをやると、マージするときに必ず競合するんですね。で、競合するファイルを書くのって結構デメリットなので、なんかやりたくないなって気持ちになって、やりたくないなってなると、大体書き忘れるみたいな感じのことが運用上起きたりします。で、それじゃ良くないので、タンクライアーを導入しました。 ダンクライヤーはチェンジログファイル以下に、あディレクトリ以下に、えっと、チケット番号を取ったマイグレーションドレストみたいな感じのファイルを、こんなバグフィックスとかトリビアとか、拡、え、張、っと、子のファイルを置いて、えー、チェンジログの断片を書いていきます。で、えー、っと、このチェンジログディレクトリを見る と,、えー、っと、今はこのディレクトリにこういったチケットが入ってるから、つまりこれがリリースされますねってことがわかるんですね。で、えー、っと、 マイグレーションファイルにはリリースの概要とかも書いてある。マイグレーション何が結果も書いてあるので読めばわかる。で、リリース時にはタンクライアーコマンドを使ってチェンジログ以下の断片をチェンジログレストに統合して、えっ、ー、と、チェンジログ配下は空っぽになります。ので、えっと、リリースをするとこのディレクトリが空っぽになるっていうことを繰り返して、えっと、いくわけですね。で、今日リリースした内容はチェンジログリレストを見るとわかるようになっています。はい。ということで、えっと、 使い方については、ちょっとリンク先、興味ある方は見てみてください。はい、えー。実際の案件のチェンジログファイルです。えー、こんな感じで拡張あの、拡張紙のファイルがあって、これが実際にリリースされると、マイグレーションとして、なんかカスタマーナンバー追加したとか。このリンク先は、タンクライアンの設定で、ちょっとパスをン書いてあるので、URL 書いてあるので、チケットのリンクに飛んでいっています。で、えー、バグ修正。 リビン特に先のデータをこの場合はか、まあ、こんな、何が リ, リースされるか分かるようになっている。というところですね。はい。ということで、えっと、最後まとめに入りたいと思います。隙間変更の先行 リ, リースを検討しましょう。開発、ね、えっと、ヘッカ開発でマイグレーション時刻に陥らないために、えっと、ぜひ検討してみてくださいで。新旧隙間の変更運用は期間を持たせましょう。で、安全に リ, リースするためなので、えっと、まあ、ちょっと辛い作業ですけれども、事故類よりいいということで。 やった方がいいでしょうね。で、移行期間も設けるのでと、外部システムとのやり取りもスムーズになります。で、最後、リリース内容を共有しましょうということで、リリース作業者に隙間変更があることをしっかり伝えましょう。安全にリリースする手順をしっかり伝えましょうというところです。はい。参考資料をいくつかまとめさせていただきました。興味のある方はリンク先に見てみてください。ということで、と発表は以上になります。デビューいただいた B-Ploud メンバーの皆さん、 特にあとネタを提供していただいたサーボさん北原さんありがとうございましたまた皆さん参加して聞いていただいてありがとうございます以上になりますはい、時間になりましたので清水川さんのトークを終了します発表ありがとうございました参加者の方はディスコードで発表者に大きな拍手をお願いします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 スポンサーブースのサンプラリーにもご参加いただけます。応募いただくと豪華景品の抽選に参加できるほか、参加者をもご用意していますので、ぜひご参加ください。